でもまだお酒が残ってるんじゃないデータの件はあたしに任せて 収集中鳥になった感想はどうしっかり捕まってね緊張しないで私は広く呼び出しシャーリーは先日の飛行中川に落ちましたえちょっとそれはアクシデントよ撮影データ収集中 元祖データ収集中もう終わった終わったら戻りましょう地質データ収集中 データサンプルはこれで十分だろう上出来だ戻っておいでよ他の場所も案内してあげるおっとなかなかやるなそんじゃ このデータをアルフレッドに届けるとするかとにかく今日は助かったよありがとうなデータ分析の結果アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました健康に配慮したレシピをご参照くださいパウルさんには狩猟の削減と適度な運動が必要ですそうだよ。 ミヤの言う通りパウルさん体には気をつけなきゃああ分かったよじゃあ行こっか他の場所も案内するねサミンさんを紹介してあげる どうしたんですか私に何か用でも新しい友達を紹介するねはじめましてようこそあなたのお話は聞いていますお体の方は大丈夫ですか平気平気お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫ああ紹介がまだだったねこちらサミーさん といっても、私より二日お姉さんなだけだけど、このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。いいですよ。何でも好きなものをリクエストしてください。でも転送ゲートの修理が終わるまではベンジスコーに新鮮な食材を買いに行けないんです。修理だけなら私たち二人で十分。 ほら、早くついてきてでもゲートの修理のことお兄ちゃんには内緒よ記録今月シェルターで発生した事件は8件うちシャーリー関連は見合ったら何でもベラベラ喋らないでよここだよ これが私たちの転送ゲートそれがよくわかんないのパウルさんはオムニウムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってたえそれなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってことうーんどうだろうでも私も何回も使ったけど。 この通りピンピンしてるよそれでどうやって修理するのエネルギーコンバーターのフィルター故障だから予備のものと交換するだけそれだけそれだけパウルさんがそう言ってたもん私はプログラムを調べるからあなたは替えのフィルターを持ってきてあそこで見える 予備のフィルターがあの建物にあるのフィルターを装置に入れるだけで OK よイエルちょっと押し込むの手伝ってくれないなんか引っかかってるみたいで 終わりね、確認ってどうやってもちろん自分で試してみるんだよでも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるのだからあなたはこのゲートしか使えない確認は私に任せてでもそれって大丈夫なのかな大丈夫心配しないで て敵ユニットを検知 エネルギー反応を検知しました 大丈夫、全部片付けたわ怪我は怪我してない記録中シェルターで今月発生した事件は計9件ごめんなさい私ちょっと虫が苦手でどうしてあんな奴らをおびき寄せてしまったの転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。 ベンジスの花辺に放り出されてそこでモンスターたちに襲われてほんと最悪でも位置情報システムは複雑すぎるからパウルさんでも直せないかもホランホフランツさんに助けを求めましょううんそうだねあの人なら何とかしてくれるはず ガードから来たフランスさんとにかくすごい物知りなのお願いしに行ってみよう警告転送ゲートは故障中正常に使用できませんミアはここに残り皆さんに警告を続けますさすがミアそうしてもらえると助かる気をつけてお兄ちゃんに気づかれないように。 会いたいいた人はシェルターのの外にいるの遠くないわついてきてあのおっきな岩見たブルークリークの正面にあるあれあ あ, あれねあの岩バーチャルみたいに見えたけどあそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。 アバターシステムで岩に偽装してるんだって遺跡か。中には何があるのわからない。お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でも、きっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だって、あそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもの。さあ、準備はいい 川のあっち側まで行くわよ早く来て面白いこと教えてあげる何あの崖を迂回していくとかなり遠回りになる ねえ、近道したくないちゃんとついてくれば大丈夫あたしいい道知ってるのちょっと待って、まさかどう最高でしょ川を渡らないといけないみたいね あなた、泳げるそれならどっちが先に向こう岸につけるか競争しようよじゃあカウントダウン開始さーんいち シャーリーリじゃないかどうしたよくジークが外に出るのを許してくれたなお兄ちゃんは忙しくて手が離せないから仕方なく私がお願いしに来たの転送ゲートの位置情報システムが故障したのでもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくてそれならお安いご用だ帰るついでに直しておこうまさか 今すぐ直してくれないのああでもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっとデコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよねそうだよでもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだこれ直すのって大変ショートしただけなんだが中の部品が焼けてしまってね 修理には時間がかかりそうだでも、サミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないのシェルターの食料ストックがそこを突きかけててえー、分かったよそれならこっちは後回しにして、転送ゲートを優先しよう悪さしないで、おとなしく待ってるんだよもちろん この機械私でもなんとかなるかもシャーリーあなたまさかあなただって遺跡に興味あるでしょこのデコンストラクターを修理すれば中に入って探検できるんだよこれはベンジス重厚性の旧式だから原理は単純だしなんとかなると思うまだちゃんと調べてないけど 見た感じだと電源が焼けて壊れたみたいじゃあ私は何すればいいのうーん私はここを見張ってるあなたはアストラ島のオムニアムタワーに行ってくれるリトルウィリーっていうドロイドに予備電源を借りられないか聞いてみてあの子とは仲良しだから私の名前を出せば喜んで手伝ってくれると思うでも シェルターから離れると危険だし道も険しいくれぐれも気をつけてねそうだあたしのジェットパックをあげる急いで行くには便利だけど使い方には気をつけてね危険を感じたらすぐ逃げることジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び試してみてね ハイエナの縄張りだから注意してね。 私シャーリーの友達なんだけど、一つお願いしてもいいシャーリーさんが何かお困りなのですかデコンストラクターの修理がしたいの。ここに予備の電源があれば貸してもらえないお安いご用です。予備電源は差し上げます。先ほどアストラ島の地形データを採集したばかりです。あなたにも同期しましょう。 データ同期中アストラペの地形データ送信成功他の地形データは 街頭区域のオムニアムタワーでロードします警戒レベル2アストラ島のエコロジカルステーションが何者かに襲撃されましたこの問題の解決をお願いしてもよろしいでしょうかありがとうございます目的地をアストラ島エコロジカルステーションに設定シュッ カルステーションはハガードが建設しました。バレンタウンの放射をリアルタイムで監視して汚染を防ぐものです。もし故障したら影響は深刻です。急いで侵入者を撃退しないと。